平成30年9月28日、阿蘇市浪野の並野保健福祉センターで、阿蘇市役所並野支所庁舎新築工事安全祈願祭が行われました。この日の祈願祭には、発注者である阿蘇市の佐藤義雄市長と、阿蘇市議会議員、工事関係者、そして浪野区長会から、 合わせて54名が参加し、しし工事期間中の安全を祈願しました。阿蘇市波野支所は昭和38年に旧波野村役場として建設されましたが老朽化と熊本地震により利用できなくなったため現在は波野保健福祉センターを間借りし各種の行政サービスを行っています。 自沈の儀などの審事を終えた後、佐藤義之市長は、「地区の皆様のご協力により、本日、起工式を迎えることができました。発注者としてとても嬉しく思っています。」と挨拶しました。新庁舎は建築面積106坪の木造平屋建てで、現波の保健福祉センター敷地内に連絡通路をつなぐ形で建設され、 2019年6月を完成目標としています。